ニハちゃんです。今日はマックの新メニューサムライマックを試してみたいいと思います。私たちもともとグランクラブハウスとか、うん、グラン系のハンバーガー大好きで、うん、そこのファンとしてはあれが消えてこのサムライマックっていうのが新しく入ったっていうのは、うん、今んところ<笑>グラングランもう二度と食べれないとでも言うの <笑>みたいな気持ちなんだよね、うん、なのでサムライマックにはそれなりの味してもらわないと、うんうんうん、ちょっとマックに異議申し立てなくちゃいけなくなるので<笑>今日はそうやって厳しい目でサムライマックをちょっと食べていきたいと思います<笑>レモンちゃんと2人でさマック全種類一回食べてねそうなの知り尽くしてる、ま、前に一回それ動画出しててマックのバーガー全種類食べるってやつやっててそこではグラン系がもうダントツぐらい美味しかった、ね レストラン違いますかぐらいの感じで、えー、かなり美味しかったの、ね、よ、えー、だからこそちょっと今回の変更には「<笑>え聞いてないよ事前に確認入れてもらわないと困るよ」みたいな<笑>マックにはそういう気持ちなんですね<笑>なので今日はサムライマックを厳しい目であらー、うん、<笑><笑>ダ・ヴィンチが<笑>し厳しい目で、うん、サムライマックを見ていきたいと思います<笑> 味が2パターンあって炙り醤油風ダブル肉厚ビーフとうーん肉厚ビーフ<笑>悪くないねん<笑><笑>炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフ、うん、ベーコントマトが入ってるか入ってないかってことかなでこっちは肉がダブルなの 100% ビーフなのね、うん、でこのパンの方が消し、うん、の実を使用したバンズ、うん ケシの実を使ってるケシの実は確かハンバーグに使われるやつもあっっけケシの実とかあった気があそうかも確かにじゃあ私まずこのダブル肉厚の方食べてみようかな、うんうん、おーこんな感じチーズと肉玉ねぎも入ってるパンのここがあれだねサムライに切られたみたいなあなるほど上がこう亀裂が入ってる、えー、で2つとも炙り醤油味だからサムライってことだよね醤油日本 風, 日本風ってことでサムライって多分そういうこと、うんうんうん、じゃあ食べてみます うん、まっうままうんもしかしてグランクラブも 100% ビーフかな、うん、なんかちょっと似たような雰囲気だなグランクラブとでチーズ玉ねぎ肉って感じだから、うん、もうなんかカロリーって感じ、うん、なんかもう体に悪いもの食べたいみたいなポテチ食べるような感じ<笑>そん な, なんかジャンク感強いチーズと肉うんうん、まんうまいうんどう うまい醤油の味がすごい美味しいんだけど。うん醤油の味今まであったないよねな い, いんじゃないマックじゃあそれ初めてかうん香ばしいうん 100% ビーフっていうのがかなり強いよね、うん、グランも多分 100% ビーフだったんじゃないかな他のマックのバーガーたちとやっぱり一味違うっていう味だよね、うん、全然違う でこっちがベーコンレタスの方。うん、肉は一枚なんだけど、野菜たちが入ってて、うん、見た目はこっちのほうがなんか豪華って感じだね。うん、でこっちもチーズが入ってるんだけど、そっちチェダーチーズじゃん。うん、こっち何チーズなの、この白いのは。ホワイトチェダーチーズって書いてある。じゃあ、やっぱチェダーチーズなんだ。食べてみるね。うん。うまい美味しい。うん。私こっちの方が好き。 うんうんベーコンもある方がいいあーうまい<笑>うんうんうんうまいうん の方が断然あっあさりしてるうん野菜があるからうんなんか的にやマックを選ぶんだったらさっきのカッツリ系選ぶかもしれないああそうなんだ、うん、私こっちの方が好きだなんかビーフの味もあるし、うん、あとベーコンが香ばしさを出してて、ね、結構うんこれ値段ってどうだったの値段は同じで、単品で990、うん、グランクラブハウスたちは値段どれくらいだったんだろう同じだ、単品で90あ同じなんだ同じ値段へグラン系は うん、ソースがもっとなんか洋風な感じだった気がするで本当になんか洋風レストランで出てくるやつみたいなこれはその醤油、サムラ侍だからしょり炙り醤油ってことでこれの方がなんかこう馴染みがある味ではある、うん、あ確かに、まあ、こっちも全然美味しい美味しいね、うん、やっぱなグランクラブハウスのパティをそのままそれこれに使ってるんだってあやっぱそうか、うん、だから似てるんだ うんやっぱビーフ 100% っていうのは大きな違いなの、うんうん、味に大きな違いをもたらしてる、うん、やっぱみんなネット上ではさ悲しんでる人も多くって、うん、それで「侍どうなんだ」っていうみんなで期待の声が上がってて、うん、やっぱグラウン食べたことある人は絶対そうなると思う、うん、食べたことない人はたかがマックでしょって多分思うけど、うん、食べたことある人はん なるもんうん、マックの味じゃないもん、ん、あれはうん、全然違う、うん、次ねこれ飲んでみたかったのこのいい「コーク辛口ジンジャー」っていうこれもこの「侍のやつだの日本 の, そのサラリーマンたちを「侍と言ってこういう「コーク辛口ジンジャー」ってちょっとなんか刺激強めなドリンクで応援するみたいな、うんうん、私はそう思った<笑>そういうことかなとうんうん辛口そうね ピピリピリって感じうんジンジャーエールっていう感じするうんコーラの方が好きかな<笑><笑>確かにこうピリピリ辛口な感じさすが名前に辛口って入ってるだけあってうんだからそういうのが好きな人だったら好きかも、うん、じゃあサムライシリーズ承、うん、人<笑>グランの代わりになったグランの代わりとして承人<笑><笑>じゃあ今第1位 あそうね<笑>こいつがこのベーコンレタストマトのやつ1 <笑><チー><笑><笑>というわけで満足でございますよかったー、うん、ねグランなくなったから1、うん、時はどうなることやらと思ったけれども、ね、<笑>無事<笑>サムライシリーズも好きです、うん、じゃあそういうわけで、うん、バイビー<音楽>